あ、これか半ページ32ページ現実をた 水, は水素と酸素とは違う性質を示すってことを学習したと思います前回に皆さんに予想してもらったのをまとめてきました共に三つ予想を立ててもらったということですここに塩酸を置いておくのでは よく混ぜてもらいたいいたと思いますのこの全量のだいた分の1 /4 と4分の3の量を取ってもらって今日は、えー、と分前バーナーを使って、えー、と加熱をしてもらいたいという感じで思いますしばらく放置してもらって触ってみてあ少ないなと思ったら外してもらって濡れ臓器に包んで、えー、と完全に冷ましてもらいますこんな感じですね 混ぜます。ちょっと少ないか。四分の一と四分の三、うん。境目らへんだよね。ここ。加熱部分が赤褐色になったら。あ、これか。 すごいすごいす、ね、これた今の実験の結果を踏まえて鉄則用を熱することで別の物質ができたというふうに言えるでしょうか 今日の授業はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。気をつけて。お願いします。お願いします。では、教科書の三十六ページ。そう、その通り。水ができた。できると思う人、手挙げて、あのー。濡れてる試験管があるかもしれないけど、それ使って実験。 ねえ。ス